え、え、どうもサムライズです、えー、このチャンネルはですね、えー、毎週一つの盾を作りましてそのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです本日は僕ザキとですね、えー、こちら V さんこの二人でお届けしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、今回誰がシーンをやりますかっていうとまあ二人にしてると思う<笑>んですよ間違いないザキさんですよザキさん僕でじゃとりあえずまあじゃあシーンやらせていただきますじゃあ今回はその先、ね、曲がれるように動きながらバサッてて切き すれ違うをやりたいスピードを出すみたいなそんな感じです OK、はいはい、だからフィニッシュを決めましょうかそこを目指して、ね、目指して、ね、スピード感出してお互いに切り合うんだったら毛巣の切り上げとか、えー、すれ違った後に振り向いてこれズバーじゃないですかお互いに振り向いてズバー振り向いてズバーってズバーー V さんな倒れるうん。できる、うん。そくっう の方がこれうんさんがかったら。いや<笑> <笑>そう顔やられるの多いぞ、うん、俺<笑><笑><笑><笑><笑>マジかマジだ股関節痛いっつってるんすから<笑>大丈夫ですか<笑>今日はちょっす<笑> 結的になはなかですよね。いや特には<ん> <笑><笑>今日決まるのバチバチに早いですね。めちゃくちゃ早いめちゃくちゃ早くく早早いいてビビっっる<笑>これすごいスピード しゆっくりだけど流れが一切と言えなかったら多分<笑>そうですね大丈夫ですか最後の決めの感じがザキさんが下から切り上げですよね、うんうん、で V さんが上からズバって感じがなんか二人の得意技な感じがすごいなんだろうザキさん切り上げよくやってるイメージだしだ V さん上からスッて下ろす方の筋すごい綺麗な感じがして真っ向かあと決作が抜群に切れた、うん パートさんは回 る, <笑> 回, る回転からのあの勢いを怒られますよ回るけど。比<笑>較的には一番発<笑>力あるよ。くるくるくるくるしてる人みたいな。<笑>中には大丈夫そうですね。そうっすねどっか危ないとこあります。ま<笑>今のラストはもう僕自身の問題なんで、あそこは自分で処理するの。空、ね、<笑>いた。<笑>ちょっとストレッチとか。<笑>運動大事です。具合ですかね。 そうですね。まあ流れはこんな感じでラジオそうですね。はい。こ、はいね、っちからいきなり襲いかかってくる流れでこの位置に落ち着く。要はちょっと全頭にちょっと一転にして増やすみたいな、はいはいはい、感じします。そうしましょう。モタメ。<笑><ため> の見どころは<笑>見どころはやっぱ最後のところじゃないですかここでおそこ言うのかみたいな顔してる<笑>そういうのない<笑>最後ここの<笑>お互いに行って繰り出して片方が死ぬ、えー、そうですねまあ今までは結構なんか途中で流れをピタッと止まってじりじりっていうのがあったんですけど今日はちょっと極力それをなくそうかなと、うん なんで僕が V さんに刀パーンってやって止めるところも多分もうコンマぐらいでそのまんま、ね、ゆっくりだけど流れは止まらないっていうまあそんな感じでそんな感じ で, 感じで、まあ、止まらない物語はうなんかわからんからいいよ、はい、余計なことは言われる<笑><笑><笑>あれ好きですあの V さんがどんどんどんってやるところどんど ん, のこれがどんどんどんどんそうそうそうどんどんどんどんどんどんどんどんどん 毎回ブリさんの対術で俺と佐藤さんがボッコボコされてるところ大好きよ。大好きです対<笑>術でボッコ<笑>ボコさてる映像が大好き<笑>違う違うそれは語弊があるじゃないですか超綺麗ななん蹴りとかでボロボロにしていくからこんな感じでダラダラやっております、はいはい<笑> Thank <laughs> you. どうもお疲れ様でしは今日はなんかスムーズについて終わりましたねサクサクサクきましたね本当。そうですねただちょっとスピード感っていうのでやっぱり基本的な動きをやっぱしっかりきれいにやらないといけない、はいね、っていうところですごい心砕きましたけども僕 ね, ね。そうですね 綺麗にね、筋を考 か, かればいいんですけどす、ね、カメラに映すってなると飛ぶじゃないですか<笑>そうですね速さは必要だけど<笑>残るようにして剣筋もちゃんとそうですね考えることいっぱいあるなと思いますか、えー、難しいですね何か映像になってからまあ、うん、ちょっとずつ我々は勉強しつつ、うん、皆さんの前に探してるわけでございますいまじゃ あ, まあ次回もまたこんな感じで頑張っていきますのでありがとうご、ね、ざ、はいましたありがとうございましたありがとうございました